にあのまあ、企業が求めていることの中で、まあ、いろんなことを求めてくるんですけれどもその中で3つのポイントをもとに今日はあの話したいと思います。でまずはです、ね、あのほううれん草っていうあの、まあ とても最近とても共通の言葉なんですけれどもなかなかインド人はほうれん草ができないそこでいくら日本語ができてもそのほうれん草自体ができないので日系企 業, が企業に嫌われてしまうという傾向が見えていますだから私の学生もひらめきであるプログラムを就職のプログラムをやっていて1年に何十年を日本に送っています でそれであの、まあ、何人か失敗している人もいてその中であの、まあ、ほうれん草でとても失敗しましたとか失敗していますとかをいつも耳にしています。で2番目、ですねあの後期を読むというあのことですねあのかなりあの、まあ、あの就職が決まってからではなくて面接の段階から後期を読めないあのインド人があのたくさんいます。あのつまり あの自己 PR してくださいと言っていと言っても結構、長々あと5分ぐらいあの自分を PR してしまうでもあの、聞いている側がその5分ってもうあのきあの聞いていられないのでその本当にもう何秒で自分のことを PR しないといけないのにもう長々と私はこれもできます、あれもできます、なんでもできますとかあまで話してしまうだからそこをちょっとあの気をつけたほうがいいのではないかと思います。 ああ三つ目なんですけれどもあの、まあ、マーラシュタラ州ならママラティ語なんですけれどもあのデリならヒンディー語なんですけれどもハイドラバードならテルグ語でも大体いい一緒なんです言葉は、まあ、ヒンディー語で言うとインド人は何かがお願いされたらほうじゃいがと言いますつまりもうできますよとで自分ができないと思っていてもできますよとあの言ってしまう人が多いので あのすごくあの今、あのまあ、本当に直面している問題は、まあまあ、私の学生なんですけれども学生が そ, のあのそれを言わないとあの自分が何もできないとされてしまうのでほうじゃがと言ってしまうという逆にそう思ってしまうだからそこはあの日本語能力というよりもあの私が言いたいことはそのコアスキルですねそのに日系企業が求めているコアスキルを徹底させないといけないなとあのとても強く思っています以上です。